キングピス。9月23日は、平野市用が登場し、家の中でスポーツをしたい。という悩みを解決した。コーナーリニューアル後、初登場となる平野は、家政婦さんみたいなことやるのかな友達氏を理解していないようだが専門道具を使わず家にあるものだけでスポーツをするとの内容には色い々ろいろ作っていくってことですか楽しみ。と、笑顔。 まずは、家にあるもので、卓球をやってみようということで、道具探しからスタート。台はダイニングテーブルを使うと、すぐに決まったが、ネットの高さが、15.25cm だと伝えられると、えっこまか。と驚き。しかし、冷蔵庫の中から高さ 16cm の 350mL のペットボトルをすぐに見つけ出し、どや顔の部屋。ただ、完全にもう、 と言いながら取ったジェスチャーが頭を指さした後に手のひらをパーにする動作だったためスタジオのマスターチアナウンサーは使い方間違っているやばいよこれと同様きらめきをアピールするはずが侵略のアピールになってしまっていたその後ラケットに代用できそうないため用ヘラ鍋などを用意しスタッフとラケット対決 ただ、スタッフが用意した卵焼き器の方が圧倒的に使いやすく、ちゃっかりラケットを交換し、卓球するなら絶対これ買ってください。最高です。と自分の手柄にしていたのだった。次はバスケットをするため、風船にビニールテープを結び目から縦横に一周巻き付けボールを作ることになるも、風船扱うのこんな怖かったっけ。割れちゃいそう。 といったそばから割れてしまい、嘘でしょ、ここまでやったのにから、とがっくり。ただ、放射線状にテープを貼っていくと、ドリブルも可能になり、すげえ、ボールになった、と感動した、よう。さらに、夢は直にダンク、と、バスケの神様と呼ばれるマイケル・ジョーダンならぬ、マイケル・ジ談になり大平野は、ゴールも段ボールケイトハンガー2本を使って手作り。 本格的なゴールが完成し、夢のダンクを決めることはできたが、手先が不器用な平野は、こういうの、作るの、遅いと、スタッフさんとかに、早くしろよ、平野、と思われるんだろうな、と弱音を吐く場面もあった。バスケットのゴールを決めた後、スタッフから、はい、OK です。とロケ終了の合図。しかし平野は、ちょっと待ってください。 と、呼び止め思いつきがあると言いながら例の間違った使い方のジェスチャーでアピール。しかも今度は頭を指さしてくるくるパーをしていたため、再びマスワナからダメだって、それはダメなのよ、と注意されてしまった。とはいえ、ジューメランがすごい好き、と豪語する平野が思いつきで作った牛乳パックのジューメランはなかなかのもの。 簡単に作れる上に100発100中で手元に戻ってくる精度の高さにはスタジオメンバー全員がすごいと協嘆ファンからも手作りルーメラン100発100中なのも5位との声が寄せられていた。さらに、 コーナー最後に平野が牛乳パック捨てるっていう人全部俺の家に送ってほしいと言っていたことについても塩く君の作ったデューメラン欲しいよ全然送るよからそして紫輝くん作ってくれたそのデューメランを売ってくださいと販売を希望する声が多数集まっていた花山井のライター1984年生まれのフリーライター